先生、あのこの木をまず正面に決めます。普通に見るとこっち？うん、こっちだね。ですかね。こ, こ, これ秒が売ってあるんですよ太鼓堂ってですか。はいはい。こういつ秒、うん。この正面と正面が合ってです、うん。足がこれ三本足だから、ここ一本が前になる。そうですね。これ真ん中でこれ全部合っている。 ちょっと、ね、足ゴミ取りますここれ。一応この五葉松の針金掛けなんですけど、うん、結構時間がかかるとかかるうん。なので先生に枝抜きと荒掛 け, 荒掛けだけやお願いして、はい、残りの細かいのは僕がちょこちょこやっていこうかなと、うん、いい思いますさすがにね全部お任せすると一日かかっちゃう も,、うん、もっとかかるかな。うん、まあ僕の練習があってっ、はい、角度もね変えれますもんねこうするか。うん 倒よかねこれねうん、ちょっと倒倒ししてててててもも地面のの平行だだだかかかかかからら、ね、そうそうそうすすと植植ええええ付けけ、うん、え替替えますまま大大丈夫だねね、うん、やっっっみよようかやりますこれ全部針針金金終わた持き本動画撮るの大変な時間が<笑>これ相当時間間相当前編後編に分かれてるかもしれない<笑>根もこれ。 枯れてんのか、うんねこれいいね、ちょっと上げて見せたいですねこの根をね。そうこれ お腹が粘るよりみんなこうしししるんだ。んち ょ, ちょっとずらします。をはいはい、こここにします、うん、でこれであの枝枝。抜いいてて、てきましょう。こここここがががなってでこれれ、はい、れ後ろ枝、うん、でこれ全体で頭って い,、はい。 で余分な枝だけあんまり塗ったところはないと思います余分な枝だけ取っちゃいますだけにこれがちょっと近すぎるから、ね、ここが3本になってるこれここ取っちゃいますかこれがねちょっと輪郭からはみ出してますねこれですねこ輪郭からはみ出してるんでこ う, こう切っちゃいますだか、うん、こう松類ですとね、うん、ここにちょっとこう 立ち枝みたいなあるけどね、これもあの使える可能性あります。というのは、うん、厚みを出すためにはこれがこうきてこれ上ちょっと上ってくるとこの棚の厚みが出てきますんで、うん、ちょっと針金かけながら必要だったら残して必要なければ抜いていっちゃいますから、うん、本来だったらこう切っちゃうじゃないですか、うん、一応この棚の厚みを出すのでしたらこの枝は必要な枝になる。うんうん うん、基本はやっぱ上下の意味枝と、うん、そうあと輪郭から出てるあのまず下へ向かって 出, 出る枝はいらないです、うんうんうん、あと上に向かってる枝の抜き方っていうのがあのこういう厚みを出すためだったら上の向かってる枝を残しておいてもいいんですよ、うんうん。今この枝が邪魔してますけどね、はい、これがなくなっても完全に後ろ枝がすっきり見えるはずです。うんうんうん<笑> なるほどそうすると大体この枝の棚が決まっていますこれはあの後でどうするか針金かけながら、うん、全体見ながら取るか、うん、残すかします、うん、これはこの木の方向性を決めるでか結構重要な役目ですこれね差し枝、うん、ちょっとこれはこのままね長いまま残しときますはい、うん、3本になってるんでこれいきます、うん あんまり元気ないですか、この。ちょっとで、ね、葉っぱが柔らかいね。柔らかい。肥料が足りないかな肥料。これはちょっと、臭いんだよな、これで、ねうん、こんな感じ。大 い, たいこあの骨組みが見えてくる。うん、見えますね。うん、ちょっと、樹勢が落ちるかもわかんないけどな、これ取ります。はい。しかね、これこやってみて、これを。 返ししててくるるるかかななな右右ににににに流流流流すすこここここっっっちちもとと逆に逆にする、うん、面白いうするここでででうんれれだ最終的にはまだどうなるか分かんないけどね。うん で針金かけていきましょうおちょっとこうあの枝がいっぱいあるんで難しいけどねちょっと か, かけては先に。 すぎんだよね、これ、うん、こんなのもうすぐに出てからこれ取っちゃうから、ねうん、向こうだって針金、ね、かけられないんだよねこうい、ねうんうん、3つになってっから、はい、こうやってね次の針金、ね、どっちに出て、はい、こ, これこの本来この間いらないね、うんうんうん、これこうくっついてきますからねでこれ3つあると こここここからススターートししてててて、ても、もも針針針金金金がまままた重ななっっっっっ入入るるよようにににすすす、はい、本抜抜きくととれれムズは、の枝ります、はい、この先まで持ってこないと、うん、次の針 金, 針金入らなくなっちゃうんですと。 ここからスタートするようになっちゃう。はいはい、そうすると、この間針金がなくなっちゃうので、うん、この次の分かれ目の先まで持ってきます。必ず。はいはい、そうすると、もうこれ三本全部隠れますかね。これがここで切っちゃうと。これも最悪の状態なんですね、はいはい。この分かれ目の先まで必ず持ってくる。もう分かるでしょう。はい こ こ, 枝が分かるここからかけるところですねここ で, そう次のでここで切っれをもう必ず手前に入れとかないと枝飛んじゃいますんで手前手前って入れていかない。 先入れたら先、先入入れれたらってていかないとそうですからここの枝の分かれ目の先まで針金を持ってくる、はい、で針金が手前に入ったらこっちも手前に入れるそうすると次の針金がスムーズに入ってきますなるほど例えばここでいくとこう入るでしょこれが入ってこれがスタートの針金になるここに<笑>でこれがこう来てこっ ち, こっち来てにってどっちでも入るんですこれ。 右にねか体こっちへ来た方がいいと思うんでうんうん こ, ういう感じでこんな感じですそしてこれの枝は余ってしまうんで、うん、ここで途中までで止めちゃっても、はい、はいですそれかこっちがあのこの針金がここからもう一本出してここに入れてもいいですこれこれこれが空いてるんでこれからこれが入ってきてこっちへ入ってくるここにでこれはこう来て これ手前にこう針金入ってるからこれね手前に入ってるでしょこれうはいちゃんともう一回きれいにこの分かれ目の手前に針金入ってる最初の針金そしてこれがこう入ってきてこれが次の針金これがこう来ても手前に入ってから自然にこう入るじゃんこれにこれに。 この最初の針金の入り方の格好重要です枝の手前に入れたら次の手前に入れるここも枝の手前に針金が入ったら 手, 手前に入れるっていう形う、うん、ここちょっと分かりやすいんでサンプルでこう細いやつかけた22番か20番で大丈夫だなこれうん<笑> この枝の枝手前にれの手前、ね、目は起こさなくていいんですか ん目目をこうこれか ら, こ, れ22番かけるからこの ま, までも入るん出さない方が持っていかなくてもここでここ入れるけどここからいってみます。うん 針金を重ねないんです、ね。これ、これで目を交をしますからね。うはい、こう下をきちっと揃える、はいはい。こうね。で、こう上にもこう四十五度でこう持ってくる。これ、うん、これも上に来るよね。うん、一上真上に来ないと目を受けないんですからね、うん。これで半回転してこの針金を引っ張り上げる。うん こう自然に起きるうん、これるもうも一回やったしと首締めちゃうから、うん、こう途中でここ こ, これはもうここに入れるかな。うん こういう棚を作ってこれ順番としては、うん、これが一番奥の枝になす、はい、これが一番上いくんですここに 高, 高さが、はい、これが下く、はいくからこれか、うん、これが2番目こういう順番だでここの股を締める 度ぐらい最初にこことここかけたんですかそうこことここ途中までかけてま ず, まずこれ一本かけた。こっち来た。うんうん、これがこ の, この針金。これがこう来てこう入ってた。この枝にあこれに入ってるんですかそうこれとこれうん。これとこれとこれこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとことことこれこれとこれとこれこれとこれとこれとこれとこれとこれと 番ここ番が1本と番が1本本本、と、と入ってるそ、はいはい、そ れ, とそれ、うん、で、で、ここはか重なんなければいい。うん、で針金は3本まで。本ま で, うん、で、こう バッテンにならならいよ、ね、そう こ, うこういう入れ方する人にここにこういうふうに、はいはいはい、これ絶対ダメですからねこれあここはこう間に針金入っちゃって、ここがもうあの、ね、鋭角に締まんなくなっちゃうんでうんこういうバッテンのかけ方はダメですなるほど必ずこう 外, 外からかけるうんここがかかってしまうと太さの選び方だね大体太さは幹の太さの3分の1ぐらいのこの。 元軸の上からこう始める感じですよねこここの骨格を使って引っ掛けていくとこれはこの太い針金、ね、これ何これ12番かな、はい、これが1本ここまで通ってきてます、うん、ここまでこの針金を支えにして次の20番が入ってるなるほどこれとこの枝とこの枝が入ってる、うん、次にこの枝とこれが掛け渡しちゃう は, いでここは これとこれ。はい。うん、わ<笑>かりました。<笑>で、大体、あの、日本で終わるはず。そ, うそれを、これだけやるんですね参、うん、本以上ならないですよね。これは時間かかる。<笑><笑>止め方、これが、二十二、番か。ここまでで、あと細い針金切り替えていきますら、うん、から。これをどうやって止めるかという、この針金はね、ここで、い、出て四十五度で入ってくるでしょはい、うん。そして、ここで。 ちょっとピッチを変えますと、九十度ぐらい、うんうん、このぐらいに、はい、でここで切る。そうすると、ここが完全に固定されますよ、これ。四十五度入っちゃうと、ここが も, もうグラグラグラグラしちゃうんで、ね、ここでピッチ変わってきます。はい、ここにで次の細い針金を入れるような形。うん、次の細い針金は、この辺から入れていくるんですかね。うん、これと、一番奥から、ね、ここから入っていくる。これか ら, から。 ここここ入れるしょとこれで、はい、こでいいこれ、うん、とれれれれとととなるるほ入しでどっちなんですか どっちつかず。<笑><笑>細かくかけてからだね。細かくかけてみてからまた流れきれる。こっちに向けたいんで、うん。でもね、いいこのさしけいだとどうなるのかな。これ右隠しちゃうか。それか、これをこう、ぐっと前に持ってくるか。ちょっと大きすぎると思うんだよ な, なるほど ね, ね。こっちへ、右の方に流れてるんじゃないかない。ちょっとここから細かく。 あととかく引っかけていっいい完成はいありがとうございます。<笑>